会場の皆様こんにちは、はい、こんにちは茨城県は宿舎が参りました宿カッパのあるかですえ本日第20回開催誠におめでとうございます私たちも嬉しく思います踊れることの喜びそして皆様に感謝の気持ちを込めて精一杯踊りますよろしくお願いします 黎明の時不動生にれし神の雫に描露されひたむきにただひたすらに挑戦した一人の男の熱き物語。 魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込す全てを照らし出すやがて生まれくる命の喜びとたゆまぬ大自然の営み神々の歌このひとしずくに宿りし 芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める「不動より生まれし蟹の雫」として ない、はい